はい、こんにちは。スーパークショップさんのヤツタエです。今日ご紹介した商品は、コウオーのヒートベーストです。バーカー付きです。こちらの背中が暖かくでバッテリーはスモールバッテリーこちらの夏の空直のバッテリでも使えます。こちらでスイッチオンですね。あとはポケットに収納してこちらですね。これが一番厚い、えー、60度 これが40弱ですねするとこのグリーンの50度を使っていただければすごいあったかいですもう背中あったかいです特段10秒撥水防風加工ですごいあったかい冬のアイテムになりますでこちらベスト5940円機械7920円合計1 3860円で販売されますので皆さんよろしくお願いします